ちょっとクッションファンデに革命起きてますねこれは普段使ってるクッションファンデと比べると全く崩れてないですね皆さんこんにちはニーナーシェルカです今回は最近話題になってるこちらの40度のサウナ状態でも崩れないクッションファンデのマットとグロウを半顔ずつ塗って本当に外に出てマスクをしてどれぐらい崩れないかを 検証していいいきたいと思いますそれではレッツーゴーはいというわけで今回はこちらの2つを実際に試しながらレビューしていこうと思うんですけど去年まではクッションファンデは秋冬春に使うもので夏は使わないものに私の中でなってたんですけど、まあ、でも 本当に崩れないのどうなの実際ってちょっと思ったんですよねなので実際に今からしばらく外に行ってちょっとお散歩とかお買い物をしてきて帰ってきてからを見ていこうと思うんですけどまず最初にこちらのクッションファンデを紹介していこうと思うんですけどグリーンの方がマットになっていてピンクの方がグロータイプになっています 今日こちらを半顔ずつ塗っているんですけど右側側ががマット、左側がグローを塗っています色味はどっちも 21C のクーールベージュになってます今開けてみて気づいたんですけどこっちがマットでこっちがグローのクッションパフになっていてマットの方のクッションパフがこんな感じでてんてんてんてんって隙間が開いてます。 初めて見ましたこのクッションパフグローの方のパフは普通のクッションファンデのパフとあんまり違わないかなという感じです右側にマット左側にグローを塗っていきますすっごいパケ可愛いですね1回押すとこのぐらいつきますこちらでなじませて色味はすっごく私の肌にぴったりな感じがします半眼つけてみるとこんな感じです カバー力高めでこれで崩れないならめちゃくちゃいいんじゃないかなという感じはします。あとやっぱりパケがめちゃくちゃ可愛いですねこれ。すごい好み。今度は左側にグローをつけていきます。 感がグロウだからから気持ち明るく見えますねマットよりただ色味は全く同じ21号のクールベージュなので違わないと思うんですけどツヤ感が出てるからなのか少し明るく見えますマットと比べるともう現時点でツヤ感がすっごくこっちの方が出てます全然違う個人的にはツヤ肌のが好きなのでもし崩れないのであればこっちの方が好みかなという感じではあるんですけどうん 崩れ方次第ですね普段はコンシーラーを使ったりするんですけど今回はこの2つの威力をしっかり見ていきたいなと思うのでコンシーラーは使わずに検証していきます半顔ずつ塗ってみるとこんな感じですこうやって見てもこっちの方がツヤ感かなり出てますよねこっちも多少ライトを浴びてるのでツヤ感は見えると思うんですけど。 こっちに比べるとやっぱりツヤ感ないですよね私はこちらは9点のアモーレパシフィック公式で購入したんですけど1つ2599円で購入しました 今日初めて実際に顔に試してみたんですけど塗ってみた感想はしっかりカバー力があって肌をきれいに見せてくれるクッションファンデだなと思いました特に塗ってみた感じでは崩れにくそうな感じはあんまりしなかったですこちらは SPF42PA2+ なので日中外に出る際は日焼け止めや下地で紫外線効果が高いものを使った方がいいかなと思います o 1 0の公式サイトを見てるとクッションの革命を起こすすと書いてますピタッと密着ずっと続く24時間崩れ知らずのカバー力と汗と皮脂に強いスウェットプルーフ採用。 私が今回購入したのは 21C のクールベージュというカラーを購入したんですけど普段の使っているクッションファンデが大体21号なのでまあベージュとクールベージュどっちの方がいいかなと思ってまあちょっと青みがあった方が私は肌になじむのでクールベージュの方を選びました私が選んだカラーよりさらに明るいカラーが2つ 13N と 17N というカラーもありました一番暗いカラーが 25N の、N というカラーなのでなので色のバリエーションはかなり広い方なのかなと思いますピンクの方のダイヤグロウクッションは肌の内側から発光しているようなツヤ感が24時間続くそうです肌のくすみを払う美白有効成分ナイアシンアミド配合でリアルブライトニング効果があるそうです 口コミサイトとかインスタとか YouTube でこちらを購入してる方の動画とかを見たんですけどなんかシールを貼ってたんですよね可愛 い, いやつをでも私の買った時はついてこなかったんですよねなんでだろう終わっちゃったのかな購入した際にすごくたくさんねおまけもついてきたんで軽く紹介しますまずラネージュのスキンケアのセットが2つもついてきましたね中開けてみるとこんな感じでラネージュの化粧水と乳液ですね あと私もねよく使ってるスリーピングマスクのちっちゃい版この時点ですごい豪華ですよねあとヘラのクリームロージーステインクリームあとこの2つもらえましたタブも保湿クリームですね今こちらのクッションファンデを塗ってメイクを完全にしてだいたい1時間半くらい経ったんですけどまだ外にも出てないしマスクもしてないので全然ね崩れてる感じはないです アップで見ていこうと思うんですけど今はね、こんな感じですまだメイクしたてなので鼻の横とかもそんなに崩れてる感じはしないかなと思いますおでこもこんな感じですねまだ汗かいてないので特に剥がれ落ちたりとかはしてないかなと思います これで実際に2時間くらい出かけてどれくらい崩れるかを早速見ていこうと思います。それでは行ってきまーす。 はい、帰ってきました2時間ぐらいだいたい今ね外を歩いたりお買い物してきたんですけどまあ、夜だったのでそこまでねすっごい暑いってことはなかったんですけどずーっと歩いてるとマスクの中が湿度がすごい高くなったので一瞬すっごい汗かいたりとかもしてたんですけど取ったりねこうマスクしたり繰り返してた感じ で, でしてたマスクのね、中がねこんな感じでまあ、ちょっとこう ここにファンデーションがついててちょこっと取れたかなという感じなんですけど家に帰ってきてマスク外した瞬間に一番驚いたのが崩れ方が全然いつものファンデーションと違いました普段使ってるクッションファンデと比べるとマッ 全く崩れてないですね2時間でもうまあまあ汗かいてたんでもうちょっとね普段のファンデーションだったら鼻の横とかね結構こう浮いてきたりとか崩れててもおかしくないかなっていう感じがしたんですけどアップで見るとねこんな感じですこっちがマットでこっちがグローの方ですねまあ、若干裏切ってるのかなっていう感じはするんですけどまあツヤということで鼻の横とかねすごいですよねまあ少しね取れてるかなとは思うんですけど いつもとかだったらもっとねこう汚く崩れてるっていうのかなそれがね全然なくて綺麗に取れてるって感じかなここら辺にちょっとマスクの跡はねついちゃってるんですけどにしてもそんなに汚くこうガッって跡になってる感じでもないのですごいなっていうのが正直な感想です おででここはこんな感じですねまあ、ちょっとね痒くなって描いたりとかもしてたので自分の爪でこう引っかいちゃってね取れちゃってる場所もあるかもしれないんですけどにしてもすごい綺麗ですよねちょっとクッションファンデに革命起きてますねこれはすごいと思う 一番気になる鼻先はねやっぱりマスクにすごいこすれるのでここはねちょっと取れちゃってるなっていう感じはするんですけどもしこれマスクしてなかったらどうなってたんだろうなってまあちょっと今コロナなんでマスクしないことは無理なんですけどもしマスクしてなかったらもうちょっとここなんかファンデーションついてくれてたかなという感じはしますね。 結論、真夏の湿度が高いマスクの中でも崩れづらかったですどっちもすっごく良かったんですけど私はツヤ肌の方が好きなので個人的にはこっちの方がお気に入りです塗りたての時はちょっとしかこうツヤの差はなかったんですけど時間が経ってくるとこっちの方がかなりツヤが出てきてる感じがしましたね なのでツヤ肌にしたいけど崩れるから夏はちょっとクッションファンではなって思ってる方はこちらめちゃめちゃいいと思います普段からマット肌よって人はこっちの方がいいと思いますまあ、パケはこっちの方が個人的にはすごく好きです 2時間つけててこれくらいしかついてないのでまあ、マスクメイクにもすごくいいのかなと思いましたはいというわけで今回はラネージュのネオクッションマットとグローをつけてマスクをつけて2時間外を歩いてどれぐらいメイクがキープされてるかを検証していきましたいかがでしたでしょうか外に出る機会が多くてファンデーションの崩れがすごく気になるって方はぜひ試してみてください 今回検証したラネージュのクッションファンデは9点のアモーレパシフィック公式サイトで購入したので気になった方はぜひチェックしてみてください最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたこの動画が参考になった方私もラネージュのクッションファンデ気になるなって思った方は高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします Twitter イ, インスタグラムやってます下の概要欄の方からフォローよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょう ミーナーシェルカでした。バイバーイ。